プレゼンターの操作について説明させていただきますアプリケーションを立ち上げていただいてメニューバーに沿って説明していきます英語表記になっていますのでこのセッティングスというところからランゲージ、イングリッシュから日本語に変更しますそしてカメラのデバイスの選択をします マイクの選択をします次に、お好きなパワーポイントや画像の資料を表示します。次に、メニューバーの人物配置のところです。一番上のところで人物のサイズを変更できます。左にカーソルを持っていくと小さくなり、右に持っていくと大きくなります。次に人物位置 ここはあらかじめセットされている位置です左、真ん中、右になりますその下の事前設置というところで自由に位置を決めていくことができますこの位置で決めたいときにここの緑のところを押すと現在の設定を保存というところがあるのでクリックしますそうするとここの位置の画面が決まりましたでは次にまた位置を変えてみましょうで人物の大きさも一緒に変えることができます ではここに決めたらまた保存をしてこれで2の位置が定まりました3と4の位置は省きますが同様に全部で4つの位置を決めていくことが可能ですでは次にメニューの映像調整のところです一番上のところで人物を消すことができますそして セピア色にすることもできますその下グレーというところは白黒になります背景を表示することも可能ですで一番下のところで左右の切り替えが可能ですはいでは次にペイントツールについてご説明します文字の太さを変えることができます 次に文字の上からマーカーのように書くことも可能ですそして色を選択することもできますそして一つ前のものを消したいときはこの戻るボタンを押すと消すことができますそして一個前ではなくてここを消したいというときにはそこをクリックして ゴミ箱のマークをクリックしますと消すことができますそして次にこの T のところテキストのところ押すと文字を打ち込むこともできますでは次にスタンプですね好きなスタンプを選択してこのように押すことができますでは次のメニューのところのこのマークですけれども こちらで今映している動画を静止画として保存することが可能ですでは最後になりますが録画機能になります録画設定のところから録画開始ボタンを押しますで今録画が始まりましたそして終わりにするときは停止ボタンを押します そうすると、このように今撮った動画が表示されます。そして、このハサミのマーク、このようにして前後を編集することが可能です。ここをです、ねえー、押すと、編集したものが保存されます。以上で、プレゼンターの操作について説明を終わります。